今日の晩ごはんはこんな感じですご飯に味噌汁に鮭そしてお水です明日人間ドックなので頑張っていきます乾杯はあ早くお酒飲みたいよ い, いカメラが。 終わりましたなんかね変なすごいまずい泡を消す飲み物を飲んですんごい苦い麻酔をしたぐらいであとは正常脈麻酔だったからもう何の苦しむこともなくすっごい気持ちよく眠って起きて今帰ってるって感じ。あの まずい変な液体なんか別にドロドロしてなくて普通になんかまずいまずい水みたいなあと苦い消毒耐えればこうやって適だね昨日禁酒したご褒美と胃カメラ頑張ったご褒美頑張<笑>なんか疲れたらしれないな<笑>疲れちゃった病院行って。 ちょっと休憩して飲みに行きました<笑>今日はゆっくり軽く飲んで寝ますニ<笑>カノからいただきます<笑>うんうー全く出るわ <笑>お腹減ったそうだ味噌汁も作ろう今ね鮭と小松菜の混ぜご飯を作ったところこれからおにぎりにしていくんだけど飲むよ飲みながらおにぎりを作ろうと思うのよいしょ それでは今日も乾杯ちょっと冷凍庫に入れといたんだけどぬるいわさっき買ったばっかりでさ氷入れちゃうというか私きょう髪の毛ボサボサだねごめんああやだやだよ<笑>いしょ すぎたかなあ改めまして乾杯はあとりあえずおにぎりよしあれそのラップが1個分しかないじゃないあらら大変だわ 最近ね、小麦おにぎりに私すごいハマってて焼いた鮭にそのあとフライパンで小松菜と炒めてお醤油と軽くごま油とあと白ごま入れてそれを炊きたてのご飯に混ぜ合わせてでまあ別におにぎりにしなくてもいいんだけど私はおにぎりにして大量に冷凍して<笑>お昼とか夜のお締めにちょこちょこ食べてん あのね、これ、ね、お茶漬けに入れても美味しいんでこんな感じちょっとくっつかないことを祈りつつ完成冷めたら冷蔵庫に入れますさっき作ったご飯と切り干し大根のお味噌汁と買ってきたサラダ今日のご飯はこんな感じです それでは、改めまして乾杯いただきますやっと、お味噌シからすごい組み合わせにしちゃった、今日うん。あー、美味しい、うん、このね、フェルボシ大根のサラダ、すごいおすすめ 私も最近ハマって味噌汁がね炊いて切り干し大根の味噌汁にしてるうんおし い, やばいサラダからいこうと思ってたのに<笑>ご飯とお味噌汁が<笑>美味しそうすぎてう ん, うんうん悩みにサラダはね買ってきた ここのね、サラダ美味しくてねちょっと高いんだけどドレッシングをかけてエビとねチキンが入ってるサラダを買ってきた美、うんうん、いしいわ。うん、うん はあ、ここの目の前が湿って感じラーマ飲んじゃダメよって感じにしてあるんだけど理由があってあれ、はい、どこ行った私ね去年の12月27日に人間ドックを受けてきたの結果はね総合判定 A が良くて ABCD2D1 で、e、っていう6段階があって私の健康成績表はですね C でした<笑>もう C なんだけどなんかね簡単に言うとあ、ま、視力も C っていうのはもう目悪いからねなんかね細かく見てたら別に目は視力のことだけだったコンタクトしてるからでもそれでも C なんだって 視力が悪いってだけで23個今回項目があってあ1個ずつ言ってこっか診察 A 身体計測 A 血圧 A 視力 C 眼底 A 眼圧 A 聴力 A 血液学検査 A 脂質 C ふ<笑>体腺 A 肝機能 C なの肝機能 C 肝炎 A 腎機能 A 痛風 A 尿検査 A でこれ 水, 水機能っていうものかな水臓の水 A 免疫炎症反応 A 胸部 A 便栓血 A 消化器 C 腹部 C 心臓 C 子宮 A <笑>そんな感じだったのよそう乳がん検診はね別でやってるから まあ、今回入れなかったんだけどそうそんな結果まずね脂質のところもう完全に私前から動画でも言ってるけどコレステロール完全引っかかってる C です」って経過観察してくださいって書いてあるでもなんかちゃんと検査もう一回してくださいとかではないねそれはね一個もなかった肝機能肝機能ってよくわかんない LDH ってなんだろう 肝機能の LDH がね C だったんだけどなんだろう あ, あ肝機能の LDH もコレステロールに関わることなんだ、うん、じゃあ引っ か, かかっちゃうね。それ以外はなんかね全部大丈夫だったみたいなあとねなんか気になったのが私心電図が C なんだけど「心室性気害瞬縮頻発」っていうので C になってるのそうんだろうね なんか心臓心配なの私で消化器が引っかかってる理由は逆流性食道炎がちょっとありますみたいなこと書かれてそれ以外はねなんか胃はめっちゃ綺麗って言われた<笑>そうあとね気になったのが膵臓水尾部気大って読むのか な, なんか他はね 肝臓胆の腎臓脾臓その他異常なしなんだけど膵臓がちょっと大きいらしくて嫌だなって感じそうなのこんな結果だったのだから健康的な食事って思ってこんなふうになりました食べ過ぎないようにご飯んを初めから食べるってい う, うサラダ食べなきゃねサラダね<笑> 来年もね、一年に一回、今後は人間族してこようって思ってて、前日お酒抜かなきゃいけないが結構嫌だった。うんうんうんうん。そうそうそう。ちょっと待って、お酒抜くる。でしょ。ちょっといつものポンプ洗って洗って今乾かしてるところだから次回入れていくわ。 何が一番ねや嫌だったかって言ったら嫌だったかっていうか、まあ、前日お酒抜くのはまあいいやと思ってたんだけど当日検体取った人は確かにお酒飲んじゃいってないのだから私検体っていうかなんかポリープがあったとかじゃないから胃カメラしただけで終わったんだけど一応ね検査した日はお酒を控えてくださいって書いてあったの悩んだんだけどそこ飲みに行っちゃったの<笑> もしもポリープがあったら飲むつもりは本当になかったんだけどなかったし大丈夫だなって思ったからでさ書いてあるのも「お酒を控えてください」って書いてあるの「禁止です」とか「絶対ダメです」って書いてあったらしないんだけど「うん、控えてください」かーと思って、うん、体調悪くないし控えなくて大丈夫かなーって思って。 飲めました<笑>お腹がねペコペコだったのもあってもうビールが美味しかったよ前日も飲んだんないしそ<笑>んな感じだった乾杯<笑>そう、まあ、とりあえず私はなんだろうなすぐに検査しなきゃいけないっていうものは何もなかったけど、まあ、気をつけなきゃね経過観察っていうか C だからね<笑> あらまあちょっと今日はこれ買ってきたサラダだけどスーパーに行って野菜多 め, の多めに買ってきてこ<笑>んな感じでございます<笑><笑><笑>このね切り干し大根のちょっと今日青ネギも入れてるんだけど。 きりぼし大根のお味噌汁本当に美味しいからおすすめ体にもいいしなと思って何がいいってゆりぼし大根ってちょっと麺っぽく見えるじゃん<笑>だからカップ麺食べたいなどうしようかなって思ったときにちょうどいいの<笑>、うん、話がさ全然変わるんだけど 今ネットフェリックスで「ハリー・ポッター」の映画が全部公開されててハリー・ポッターの本は全部読んでるんだけど映画はあの「賢者の石」一本目しか見たことなかったのだから映画は初めて見てるんだけどすっごい楽しい見るとなんかお酒が進むのめっちゃ<笑> だいたい1本が二時間前後ぐらいあるから二本見ると四時間ぐらいかかるのねだから映画は2本までお酒もその間までって決めて今休日を楽しんでる<笑><笑>そんな感じごめんねくだらないねいつも<笑>サラダも全部食べたしちょっとだけおやつ <笑>これがダメだって分かってんだけど<笑>ちょっとだけ食べたらやめるね<笑> 最近 YouTube のネタに悩んでき て, て ネ, タネタっていうか私のネタは全くないんだけど<笑>こんな動画見たいとかこんなことやってほしいとかあったらコメントでいただけたら嬉しいです。